ただいまー腹減ったな何食おうねなんもねえじゃん It's your time! どんヤマケン、TV、It's time. ですえー今ちょっと家に帰ってきましてとりあえずね今ねめちゃくちゃお腹減ってるんですよ僕冷蔵庫開けたら 今入ってなくて、ちょっと食料を探したいと思います。食料。何かあるでしょうね。 食料発見しました。どうも。はい。エイリアン、ラーメン。これですね。二ヶ月くらい前に。いとこからもらったんです。でもちょっと黒かったんで。食べてませんでした。ちょっととりあえず食料ないから。このエイリアンラーメン食べたいと思います。早速作っていきたいと思います。お湯五百。 麺は普通普通の乾麺ですこんな感じのでスープが1つ入ってます ちょっと麺がほぐれてきたんで火を止めてスープ入れたいと思います、うん、女、女なんかねイレリアンラーメンっていうぐらいだからグロい色色ちょっとグロい ちょっとグロいですねこれはいそれではエイリアンラーメンこんな感じですこれちょっと色色ヤバくないですかこれ色ヤバくないですかね ラーメンだね、いやでもこんな見た目黒くても味うまかったりよくな、ね、いもん問題は味だから早速食べていきたいと思いますじェリアラーメンいただきますすげえちょっとダマになってる気がするいただきます あ, あ、何だろうまずくはないですでこのエリアンラーメンなんですけど材料にね「わらすぼ」って書いてあったんですよそいつマジヤバいっすちょっと調べたんですけど魚らしいんですけどそれがこちら やばいでしょこいつのことだねエイリアンはこいつが入ってるんですよねこの中に考えんとこあ食ってるうちにだんだんうまくなってくるこれなんか味はとろみがあってなんか甘じょっぱい感じですねはいそんなこんなんで、えー、エイリアンラーメンあの食べてみた感想なんですけど 見た目はちょっとグロいけど、まずくはないです。で、なんか食ってるうちに、だんだんこう、見 た, 見た目にも慣れてきて、美味しいですね。でぜひあの、興味ある方はあの、楽天とか、アマゾンにも売ってあると思いますんで、ぜひ食べてみてください。山でしたババイバイ